片足をグーッと抱えてまずは抱えている足の腰を伸ばしていきましょう腰を床に押し付ける感じですはい反対いきましょう両足で抱えると腰が突っ張ることがあるので片方ずつやるのもねとても効果的です お腹を引っ込めるための呼吸を使っていきます腰を床に押し付ける感じでお腹をぺたんこにしましょうグーッとお腹をね引っ込めていく感じですそこに加えて息をふーっと長く吐いてください腰ができるだけ床から離れないように押し付けてください 足を抱えたストレッチの時と同じイメージゆかり押し付けるはい、OK それではリバースブリッジ初級編からやっていきます寝た状態で片足残します片足を振り下ろしたら足を上げるときにここで両足持ち上げます片足残してここで持ち上げるこれを4回です 息を吐きながらやっていきますいきましょうスタート1片足残したまま腰が浮かないように2しっかり足抱えて三。 はい OK です中級編は後ろに肘をついて行いますここで同じように足を残して上げる下げる繰り返していきます4回いきましょうあと腰をしっかりくっつけて1 腹が引っ込んできますよ234はい ok ですラストは上級編肘ではなく体を起こしたままで行っていきますそして上げてよか足を 少ししし斜めにしておきましょうここでキープしたら上げるここに残したまま上げるっていう感じでずっと下腹が効いている状態になります4回いきましょうしっかり体を起こしてスタート1 2オッ o k です今度はうつ伏せです今使った下腹をしっかり伸ばしていきましょう脇の下に手をついて上体を反らしますスタート できるだけ股関節が床につくように手の位置を合わせてください手を近づけると体がねこうやって浮いちゃう人は手を前に出してちゃんと股関節をつけてください息を止めないように、OK、ラストは 初めにやった腰のストレッチをやって終わりですいきましょうあとお腹と腰をね腹筋メニューは使うんですがどっちも弱くないとうまく使えませんのでしっかりねやる前やった後ちゃんと元通りにして終わりましょうはい反対足です はい OK、下腹気になる人は毎日やってくださいグッドボタンとコメントで感想を教えてください